どうも辻介です本日もあたに健康美容に関する情報をお伝えしていきたいと思います本日お伝えする内容は寝ながら楽々簡単骨盤ストレッチ3選をお伝えしていきたいと思います今日はどこのストレッチをやるのかというと大腱筋お尻の筋肉大腿直筋太ももの前ストリングス太ももの後面パのストレッチを一緒にやっていきますなぜこの3つのストレッチをやっていくのかこの3つの筋肉は 骨盤につく大きな筋肉ななんですね大きな筋肉っていうのは力が強いのでその筋肉自体が硬くなってしまうと骨盤を歪ませるで骨盤が歪んだ結果として腰椎も一緒に曲がってしまって腰に負担がかかって腰痛が起こるというケースが 多いのでぜひですねこの骨盤のストレッチ毎日1日寝る前に5分でぜひやってみてくださいそれでは一緒にやっていきましょうはい、えー、まずはあなたの腰痛がどのような動作で起こるのかを確認してみてください前屈後屈体をねじった状態体を横に倒した状態でやる前とストレッチをやった後の動きの変化をしっかり見ていただいて 腰痛が軽くなった楽になったというあなたは1 日, 1日寝る前5分で結構ですので続けて早く腰痛を改善していただければと思いますそれではやっていきましょうはい、えー、それでは大腱筋のストレッチからやっていきますまずは足を45度に曲げていただきますこのまま足を引っ掛けて 引っ掛けるときに外くるぶしが膝の上にくるように置いていきますこのまま少し地面についている足を持ち上げていただいて両手で後ろからですね後ろからこう抱えるように引き上げてストレッチをしていきましょうそれでは一緒にいきます1234567891011112 十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十に、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十。はい、オッケーです。ゆっくりそのまま下ろしていきます。今度は反対をやっていきます。足をもう一度引っ掛けます。引っ掛けた時に、外くるぶしが膝の上にくるように置いていきます。 そのまま地面に置いている足を少し持ち上げていただいて膝裏を手でしっかり持っていただいて引き上げていきます90度から100度でストレッチ状態になっていると思います30秒間ストレッチしていきましょう1234567891011121314151617181920 21222324252627282930OK、OK、ですでゆっくり足を下ろしていきます続いてハムストリングスのストレッチをやっていきます膝片方を曲げていただいてこのまま少し持ち上げていきますと膝裏に手を重ねるように持っていただいて 曲げたまま引き上げてききます引き上げた状態でご自身が足が上がるところまでで結構ですので伸ばしていってみてくださいそうするとハムストリングスが伸びると思いますこうやってやって伸ばすとですね腰を痛めてしまいますのでまずは膝を軽く曲げていただいて足裏を持つ足裏を持ってそのまま引き上げてきてこの状態から足を伸ばしていくと 簡単にハムストリングスが伸ばすことができますので体が硬い方でも簡単にできると思いますぜひやってみてくださいそれでは30秒間一緒にやっていきましょう1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1五2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27282930ですでゆっくり下ろしていきますそれでは反対側やっていきたいと思います足を曲げてきていただいて膝裏を持ちますでそのまま曲がるとこまで引っ張ってもらってこの状態から足を上に上げていきますいけるとこまでで結構です30秒間ストレッチをしていきましょう12345678910 ゆっくり下ろしていきます。膝を。 曲げていただいてそのまま外側に曲げていきます倒れるところまで倒していきますで柔らかい方はですねこう寝れると思いますきつい方はですね手で持っていただくか肘でやっていただくか柔らかい方はそのまま寝ていただきますこのまま30秒間ストレッチをしていきます12345678910111112131415 16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30ゆっくり戻していきます最後に反対側をやっていきます足を外に持ってきていただいて硬いところで止めてもらいます持っていける方はここ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 30お疲れ様でしたゆっくり戻していきますいつのストレッチが終わりました最初に確認した動作もう一度やっていただいて腰が軽くなったか確認をしてみてください是非毎日続けて早く腰痛を改善していただければと思います本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございましたさようなら